ハニューがソチゴに見せた情熱。プログラムを完成させる過程に迫る。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハニュー選手のファンへ情報をご提供させていただきます。ハニューが完成形を見せた数々のプログラム。最初に大きな印象を残したのはパリの散歩道。2014年のソチゴリンで男子では史上3人目の五輪初出場初優勝の大きな要因となったショートプログラム、SP だ。 8年世界王者のジェフリー・バトル氏が初めて羽生のプログラムの振り付けをしたロックギタリストのゲイリー・ムーア作の曲。その独特なギターの音色は上官を幻影のように残しながら滑る羽生のイメージとマッチしたシニア2シーズン目の 2011-12 からフリーだけでなく SP にも入れていた4回転トーループの精度が上がり12年のグランプリ GP シリーズのスケートアメリカと NHK 杯では SP で パリの散歩道を演じて、それぞれ 95.07 点、95.32 点と、当時の歴代世界最高得点を連発した、それほどまで完成度を上げていながら、シーズン最後の13年世界選手権は、直前の膝の怪我もあって崩れた。悔しかった。まだ、パリの散歩道は、本当に完成はしていないとの思いもあって、ソチゴリンシーズンでも使うことを決め、シーズン前のアイスショーでも滑っていた。そのアイスショーでの、パリの散歩道の滑りについて、 ハニューは後にこう振り返っている。お客さんに見てもらうことをすごく意識したプログラムでした。その意識がその後も生きていて、表情を柔らかくしながらジャンプに集中できている。そして勝負の 2013-14 シーズン。GP シリーズ2戦目のエリック・ボンパール杯で自己記録をわずかに更新する 95.37 点を出したハニューは、その後の GP ファイナルでパトリックちゃん。 カナダに塗り替えられていた世界最高得点を 1.32 点更新する 99.84 点をマーク。その自信と勢いをそのままぶつけたのがソチゴリンだった。ソチゴリン SP 最初の4回転トーループは GOE 出来栄え点満点に迫る 2.86 点を獲得する完璧なジャンプ。チェンジフットシットスピンのみレベル3と取りこぼしたが自信と余裕が滲み出る表情のまま滑りきり、国際スケート連盟 ISU 公認大会では 初となる100点台に乗せる 101.45 点でトップに立った2分50秒の中で7つの要素をこなす SP は1つのミスが大きな得点差となって現れ命取りになるどの選手もミスは許されないという緊張感を強いられ逆にミスを呼び込んでしまうこともあるショートに余裕を持つことでフリーの完成度を高めることに集中できるメリットは大きい羽生はそうした精神状態で望んでいたシーズンだったからこそ プレッシャーを強いられる五輪の大舞台でも自分を信じて力を出し切る演技ができたのだろう。羽生はパリの散歩道への強い信頼感を貫き、五輪初制覇への足がかりを作ったのだ。そんな羽生が次に挑んだのがシンプルなピアノ曲だった。五輪後14年6月から始まったアイスショー、ドリームオンアイスで新しい SP を披露した。僕自身、多分13、14シーズンが終わった後は燃え尽きていたと思います。 でも、14年3月の世界選手権の数日後から、アイスショーもありましたし、イベントなどの仕事も立て込んでいたから、燃え尽きていることに、全然気づかなかった。アイスショーでは、たくさんの観客の皆さんが、五輪チャンピオンとして迎えてくれて、頑張ろうという意欲が湧いてきました。そこで初めて、自分がいかに抜け殻だったかということに気づきました。ショーで一緒になった、エフゲニー・プルシェンコ、ロシアラ、トップスケーターと一緒に過ごしたことも、元の自分に戻れた要因の一つだという。 スケートに集中して本気で打ち込めていると話す羽生が新たに SP に選んだのはショパンのバラード第1番と単調だ。ピアノの曲はジュニアの時にフリーで2年間使ったけれどその時の感覚がすごく好きだったから試合でもう一回使いたいと思っていたんです。クラシックは物語性が明確ではないから伝えるという面ですごく難しい。だからこそ自分の表現の幅を広げたいという意味もあって振り付けをしたのはパリの散歩道と同じバトルし、 ピアノの曲を届け伝えて依頼したところ、第一候補と提案されて出来上がったのが、このプログラムだったという、パリの散歩道とは全く違う、静かな滑りだし、羽生は冒頭のジャンプをトリプルアクセルにし、得点が高くなる後半に、四回転トーループを持ってきた。さらに、最後に三回転ルッツと、三回転トーループのコンビネーションジャンプを飛ぶ難しい構成にしていた。羽生は、こう説明した、僕自身は進化したいというのがあります。前年までの SP、 パリの散歩道は完成させたと思っていますから、さらに進化し続けるために何か新しいことをやりたいと思いました。4回転サルコーを入れることも頭にあったけど、今の僕ではそこまでのリスクはまだ負えない。確率が高くなってきた4回転トーループを後半に入れようと思ったんです。このアイスショー直前に練習を始めたばかりで、プログラムを通しての練習もしていなかったという。 羽生は初披露に不安もあって緊張したと話したが力強い滑りで4回転倒ループも綺麗に降りた。自信はついたけどあくまでショーのショートとしての自信でしかないですね。ショーは競技リンクよりリンクが小さいのでしっかりステップを踏めていないところもたくさんあった。まだ大きなリンクで滑っているわけではないですし試合は試合ですから。課題もたくさんあるから完成させられるようにこれから頑張っていきたいです。 お客さんに見てもらうということは、すごく大切なことなので、ショーも練習の場の一つだと思っています。こう話していた羽生は、7月上旬のファンタジーオーナイスでも、五輪サイズより狭いリンクで SP を披露。トリプルアクセルと4回転倒ループ、3回転ルッツプラス3回転倒ループをきれいに決め、さらなる進化への強い決意が伝わってきた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくおね、